はい、えー、今回はとっても気に入った商品を見つけたのでご紹介します100均で売ってるキューバンフック、えー、スーパーフック、えー、2個で110円ですね耐荷重は 3kg でパッケージ裏面を見ると株式会社グリーンオーナメントとなってましたジャンコードは見ての通りですでどこで役立ったかというと、えー、出先で車でですねタープを張る際に屋根にキューバンをくっつけてフックをつけると このようにあのポールが2本でタープがつけられるものでとっても便利だったんですで比較する吸盤をホームセンターで売ってるきちんとしたもの、えー、8kg まで耐えられますよというものを使ってみましたはい、えー、100均のものでどのぐらい使えるのかということでこれについて3つ使って屋根にタープの一辺を固定した感じです でいきなりキャンプ場でやってですね、あのー、ど失敗すると、まあ、周りにも迷惑ですのでえ、あらかじめ自宅でちょっとテストをしてみました。で、今つけてるのは、あのホームセンターで売ってる、えー、1個370円ぐらいする、耐、え、荷、ー、重8キロですよっていうやつですね。ちょっと面倒なんですけど、こんなにあに、あのくるくる回した上で、一番下の穴に、あのー、金属のフックをつけると。で、100均の方はですね、肩や、 そうですね、こんな風うにえ吸盤を押し付けたらあとはフックの部分を倒すだけで、えー、きちっとこう固定されるという便利アイテムですで今回重さをですねちょっと重りを準備したかったのでこのウォーターバッグですねダイソーのこちらに水を入れてみましたでちょうど3リットル入れましたので 3kg になりますでホームセンターの方はですねさすがにこんな風な感じで 全く安定感があって、まあ、8キロまで耐えられるということを知ってましたのでという安心感もあるんですけど、まあ、100均の方はどうかなとこれ3キロがマックスですからちょうどマックスの状態ですねえ恐ろ恐ろやってみたんですけど、まあ、意外とですね、えー、丈夫でしたでこれ後でですねあの2時間ぐらい放置しておいたんですけどそれでも全くこう吸盤がずれたりと か, なんかこう曲がって外れそうになったりとかいうこともなくてですね まあ、3キロっていうのは、まあ、実際に耐荷重、えー、ちょっと余裕を見て書いてるんじゃないかなとで今度水をですねもうマックスに入れてこれ3 9キロぐらいになったんですけど、えー、ホームセンターの方だともう頑丈なのでもちろんどうもありません、はい、あホームセンターのやつはですねこの金属のフックがですねテンションかかってないと外れちゃうのでそれがちょっと面倒だったんですけどね、はいえー、それに対してこの100均の方はもう キャッパを超えてますのでちょっと怖かったんですが、まあ、3 9キロ耐荷重が3キロに対して、まあ、約1キロ近くオーバーなんですけどこれもですね全く今回は問題なかったです、まあ、おそらくこれあの接着面によるんだと思うんですけど、まあ、車のボディを軽く硬く絞った雑巾で水拭きしてくっつけたりしてますので、まあ、こういうふうな状況であればですねあの4キロでもですねまだ余裕がある感じです まあ、このあたり自己責任なんで何とも言えないんですけど、えー、全く、えー、丈夫でした、はい、4キロかけてもその吸盤がずれるとかちょっとこう不安な感じはなかったですねフックのもプラスチックなんですけど特になんか伸びてくるような感じもなかったのであこれはあの優れたアイテムだなと思いましたでこれ外す時はですねこのタコの方はこういうふうにぐるぐる回します これもですね、ちょっとめんどくさいんですね車の屋根の上とかこうああの見えにくいですから、えー、そういう意味ではこの100均のやつはですねフックを起こすだけで外れますのでいや便利だなぁとこの辺もですねなんかいや100均アイテムって馬鹿にならんなぁとあとつくづく思いましたちょっとあの調子に乗って何度もやってますけど本当にこんな風な感じですね目的地に到着しましたお疲れ様でした はいえー、ということで普段庭キャンしかやってなかった私なんですけど、えー、今回、ですねちょっと用があって遠くまで行くことになりましたので、えー、その途中にあった島で、えー、キャンプをしてみましたこちらですね、えー、瀬戸内にあるですねあのとっても眺めのいい、あのー、サンセットビーチの綺麗なですねキャンプ場です、はい、で結構ですね、あのー、高級な<笑> テントなんかが周りに張ってるので気が、が引けたんですけど、まあ、管理さん人さんがとっても親切でいい方だったので、いいですよということで、まあ、遠慮なくこんな風にさせていただきました。はい、あの目の前はですね、あの白熊の40万円ぐらいするやつですかね、高級なのが張ってましたし、まあ、裏とか隣もですね、何十万円とかいうものが多かったですね。 まあ、そんな中でえこんなあのブルーシート魔<笑>界のものでえータープを貼るというのは若干ちょっとどうかなと思いますのでえ次回からは自重したいと思うんですけど、まあ、今回テストということで風も比較的やっぱ海沿いで強いので、あのー、テストとしてはですね非常に良かったですね、えー、車の屋根3箇所には先ほどのえ100均の吸盤2つそれからホームセンターの1つ合計3つで1辺を固定しまして あと2隅を、えー、ポールで立てて固定とということになりますあの普段庭キャンというかこの1年半以上ですかもうあのコロナ禍で 外, 宿じ外出の自粛をしてましたので本当、まあ、ですねあの日差しが強いとですねクラクラしてですねやばいなという感じだったんですけどまあ もしかしかたら私じゃなくてもそういう方いらっしゃるんじゃないかなと思いますあの。久々にキャンプするという場合にはですね、くれぐれもちょっとその対策、えー、熱中症対策はされた方がいいなと思います。まあ、こんな感じでですね、もうあの難しいテントは使わずに、これ鹿番長の、えー、ソロのドーム型のテントですね。あの前後が広いメッシュなので、あのもう 腕のフライシート使わずにやるととっても風が入って気持ちいいんでですね今回はこれであの過ごしましたはい、えー、こんな感じですね15分ぐらいでですね、えー、設営できたんですけどその後、えー、2日間ほどやってもですね全くこのブルーシートのタープ、えー、フックも外れることなく、えー、最後まで持ってくれたし、まあ、持ってくれたというかですね全然余裕でしたねなのであのー、まあ 私のブルーシートがですね 1.8m×2.7m とまあやっぱり一人用の小型なのでっていうこともあるんですけどもう少し大きなものになると、えー、それなりにきちんとしたものを使わないとまずいかもしれませんけど、えー、これ使えるなと思ったのでご紹介してみました参考になれば幸いです